こん今日はですね、話すのが苦手な人はまるをしようという話をしていきます。僕自身苦手なんですよ、話すのかでも僕のチャンネルを見てくださってる方はもう結構ご存知だと思うんですけども、話すのが苦手でめちゃくちゃ嫌いでした。で、実際話すのが嫌いだったんですけど、こうやって YouTube を始めて、ようやく話すことと向き合い始めて、ちょこっとずつ改善しています。 今日はそんな僕の体験談と話すのが苦手な人がやるべきことっていう話をしていきます僕のチャンネルではこうした話すお話だとかあとはフリーランスの働き方月3万円稼ぐためにはどうすればいいかっていうようなミニマルな話までしていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今日は実際に僕が話し方 話すのが苦手な人がどういう風に話し方を克服していったのかっていう話をしていきますもちろんこのチャンネルを見てくださっている方はご存知かと思うんですけども僕は全然話すのが苦手なんですよただ少しずつちょっとずつ改善されてるんでそのプロセスを解説していこうと思いますで正直話すのが苦手なんですけどもなんと12月1日東京でトークイベントをすることになりました50名近くの枠でよかったら概要欄に貼っておくんで 見てみてみください旅っぽっていう旅の、えー、イベントを開催している旅大学っていう勉強の、えー、大学学校みたいな講義を、えー、やってるところがあるんですけどもそういったところで、えー、トークイベントをするんでよかったら見てみてくださいで実際にその旅っぽってどんなあの会かというとあの旅のキュレーションサイトなんですよね 旅のサイト、おそらく日本で一番大きいんじゃないかっていうぐらい日本で一番有名なんじゃないかっていうぐらい大きな団体でその中でトークイベントするんでよかったら東京の方見に来ていただければなというふうに思います。 実際に話すのが苦手な人が何をすべきかっていうとアウトプットをすることだと僕は思っていますアウトプットをする時のポイントが2つあって1つ目が話すことになれることで2つ目が何を伝えるのか明確にすることこの2つなんですよこの2つを明確にしてしっかりと心に落とし込むことによって伝え方話し方話すのが苦手っていうのが克服できるんじゃないかなと僕は思っています どういうふうに話すことになれるかっていうと実際練習することがポイントですよね練習すると慣れていく練習する場所を作るっていう意味でも YouTube を使ったりだとかで2つ目のポイントでいくと2つ目のポイントは何を伝えたいのか明確にすること例えば僕のチャンネルでは生き方の1つを提案しています僕がフリーランスとして会社を経営する身としていろんな生き方があるよ 海外にはこういういい生き方をしてて、る人がいて日本でもこういうコストパフォーマンスのいい生活をしてる人がいるんですよっていう生き方の一つを僕は提案したくて YouTube チャンネルを始めています。そういった何を伝えたいのか誰にどういうふうに伝えたいのか明確にするっていうポイントのこの2つを今日はお話ししています。 僕はもともと話すのが超苦手でした話すのが嫌いだったのでライターをやったぐらい話すのが苦手でしたでも僕のチャンネルをよく見てくださってる方ってわかるかもしれないんですけど話すのが苦手で滑舌が悪いし何言ってるかわからないしでもノーカットで編集せずに投稿するしっていう風に思ってる方もいらっしゃると思いますがこれには訳があります僕が YouTube を始めた理由ってトークライブで話せるようになるためだったんですよもともと出版社のイベントで トークライブ対談してください登壇してててくくだだささいい登壇って言われたんですよねそれがきっかけで僕は、えー、YouTube を始めましただとかあとはフリーランスの講師をやってくれませんかっていう依頼が来たんですよただ僕を講師するにも話が苦手だしなっていうのがきっかけで YouTube したんですけども一番最初何をしたかっていうと YouTube を撮ろうと思ったんですよ練習をするにもなんかもったいないなと プレゼンを作るにも何かオーディエンス何か反応してくれる人が欲しいなと思って YouTube で練習しようっていうのがきっかけで始めてました僕が実際やったことって何かっていうと YouTube で練習することですアウトプットの場所っていうのが必要だっていう話をしたんですけれども正直どこでアウトプットすればいいか分からなかったんですよなので YouTube を使いましたきっかけは何だったかっていうともともとフリーランスの講師を頼まれたことがきっかけだったんですよ フリーランスの講師を1か月間やってくださいねっていう依頼が来てあら僕って実績はちょこっと残したけどフリーランスの講師ってやったことないな人に教えるってどういうことなんだろうじゃあ練習しないとなって思ったのが YouTube を始めたきっかけですで まあ、練習って自分一人でできるわけじゃないですか例えばプレゼンを作ってプレゼンの資料を読み上げたりとかっていうのができるんですけどそれだと味気ないなと思って実際にその練習風景を YouTube で撮ってその YouTube をアップしていろんな人に見てもらおうと思ったんですよねそれがきっかけで YouTube を撮るようになりました でそのあとにトークライブだとか登壇してください高校で登壇してくださいだとか専門学校で登壇してくださいとかあとは出版社で登壇してくださいって話が来たんでわあこれはもっと勉強しないといけないなと思って話し方も勉強をし始めましたこれが慣れることにつながってきましたやっぱり慣れたことって少しずつ克服されるわけですよ自分の中で自信がついてきてどういうふうな話の構成をしてどういうふうなまとめをすると 聞いててくくれれるるる人が理解できののか分かってくれるのか分っ自分が伝えたいことを明確にして何を話すべきなのかっていうのを分かるためにも YouTube を始めたっていう感じです実際始めたのは YouTube だったんですけどもちょうどその当時あのライブ配信の公認アカウントを発行できる、えー、モデル事務所を持っていました事務所を持っていましたなのでそのモデル事務所の方と提携を結んでライブ配信の権限をゲットしたんです これが面白いポイントで僕は2台のカメラを使ってライブ配信をしながらプラス YouTube の撮影もしていましたでライブ配信で何がいいかっていうと時給が発生できるアカウントを持つことができるんですよなんでライブ配信をしながら初めましてなんとかさんどうもどうもみたいな感じでこういう風に手を振りながらライブ配信をしたこともありますしプラスそのライブ配信をしながら YouTube を撮っていてそのライブ配信の このいらない部分をカットしてそれを YouTube でアップするっていう風なこともしていましたそうするともう練習をしながら一石三鳥になるわけですよ練習をしながら時給が発生する、えー、収入を稼ぐことができるライブ配信をしてプラス YouTube でアーカイブが撮れるんで YouTube で話の練習をしたりだとかカットの割り方動画の編集の仕方を勉強したりだとかっていう風な YouTube の配信もできたと で、プラストークライブだとかあとはプレゼンの練習にもなるこの3つの一石三鳥のポイントを使って僕は YouTube とトークの慣れることをしていきましたアウトプットが大事ですよっていうふうに冒頭でもお伝えしたんですけれどもアウトプットの方法を工夫することによって話すことになれる話し慣れるっていうことを僕は徹底してやりましたそうすると話し慣れて自信がついて自分の話すことに対する 抵抗感感がなくなくっていったっていたう感じです1つ目のポイントはアウトプットの場所を作って慣れること練習あるのみですよっていう話です2つ目のポイントは何を伝えたいのか明確にすすることです僕の場合生き方の一つを提案してますよって話をしたんですけれどもやっぱり何を伝えたいのか明確にすると伝わる人伝える側の人が理解しやすいっていうのがあります 例えば僕の YouTube でいくとフリーランスの1日だったりだとか海外生活の1日をダイジェストで放送していますそれはフリーランスってこういう生き方もあるんだよとか海外でこういう生活してますよっていう風に分かりやすく伝わればいいなっていう思いがあってそういう動画を作ってるんですけれども何を伝えたいのか明確にすると何をすべきかっていうのも分かってくるわけですよ例えば今回の動画でいくと話し方の勉強だとか話すのが苦手な人に向けて こういうふうに YouTube をアウトプットの場所として使うと面白いですよっていう提案をしたりとかで実際 YouTube って難しいからライブ配信でやってみたらどうですかっていう提案をしたりとかライブ配信も YouTube 無理だろうだからこういうふうに別の 練習の場所を作りましょうねっていうような提案をしたりだとかっていうふうにいろんな選択肢を設けることによって見てる人がああなるほどこれだったら勉強できそうだなとかこれだったら真似できそうだなっていうふうに思っていただいてそれを実践実行してもらえればなっていうふうに僕は思っています正直 YouTube もライブ配信も難しいと思うんですよだったら 鏡の前で自分で話す練習をしたりだとかあるいは自信がつくまでプレゼンの練習をしたりだとかっていうのもポイントになってくるかなと思ってます僕はあの12月1日にある東京の、えー、旅のイベントのトークライブの話なんですけれども、えー、プレゼンを作って発表するんですがそのプレゼンを実際に YouTube でもやります で YouTube でやることによって何がいいかっていうと YouTube で練習して YouTube で練習してコメント欄に上がった質問をもとにまたブラッシュアップして同じような内容を、えー、トークライブでやるとそうすると何がいいかっていうとそれを練習して実際に質問を受けたことをピンポイントで発表できるんでより完成度の高いものを発表することができるという感じですでプラス僕がよくやっていたのはその プレゼンを何分割 か, かにすするんですよ例えばフリーランスの始まりだとかで実際にフリーランスとしてやった仕事内容だとかで実際にその後にフリーランスから法人経営をするにあたって何が単位のポイントになりましたかっていうような3つの構成をしたとします。 でその3つの構成の一部ずつを YouTube で発信して反応を見てこれは良かったんだなとかこっちを掘り深掘りした方が良かったんだなっていうふうに練習をしていくことによって反応を見ていくことによってその一番反応がいい一番受けが良かった部分を注力して実際の本番でやるっていうようなこともできるというような使い回し使い方もできるのが YouTube の良さです。 で正直 YouTube の方が詳しくあの説明してるんですけども YouTube を見てない人新しい新規のお客さんを YouTube 見てくださってで登録してくださるためにも僕は配信をしてでプラスえイベント会場でもより完成度の高いものを発表してで 新しいファンになってもらうっていう風に計画してるんでそういった意味でも練習の場として YouTube を使うのは面白いのかなと思ってますで正直練習の場って言ってるんですけども中身はめちゃくちゃ凝って一生懸命やってます僕はどういう風に喋ればいいのかとかっていうのを台本結構作っていて過剰書きにしていてそれを細かく再現してるっていう感じですやっぱりテンプレだとか構成ってすごく大事で構成がきっちりしていないと何言っているか分からない動画になったりとか 僕の昔の動画だと本当何言ってるかわからないとかマイクの設定間違ったりしてたんですけども徐々に徐々にもう本当に一歩ずつ変わっていってますそういった意味でもう一歩ずつやっぱり苦手だったものを克服するためにも一歩ずつ一歩ずつステップアップしていくのが大事なのかなと僕は思っています、えー、僕も話苦手です多分聞いてくださっている方も思っていると思うんですけども温かく見守っていただければなというふうに思います今日はですね話すのが苦手な人はアウトプットをしましょうアウトプットの方法 は、YouTube を使ったり、ライブ配信を使うのも面白いですよっていう話をしました。で、実際、えー、慣れること、練習することが 大, 大切 で, で、2つ目のポイントは、何を伝えたいのか明確にすること、この2つを意識すると面白いですという話でした。いかがだったでしょうか、えー、今日の動画がいいなと思ってくださった方は、いいねボタンを押していただいて、またチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。